Again, only this time, I want it done quickly. Do it! Do it! Do it! That's what I want! What do you want to say? I want to say this. I want to say this. Okay, I will be coming up as food. 株式会社 AI が提供するデモ音声ですキャリーにお会いできて嬉しいですえどうしてですかプロデューサーさんは接待があんまり好きじゃないんですか Here is the food and enjoy 株式会社 AI が提供するデモ音声ですああ私の人生への私の甘い愛私はとても誇りに思っていますそしてあなたは私たちのように作られたので そういえばヘモは知らないんだったな失われたネズミ層自慢の熟成カルー